こんにちは。筑波大学のアランヤです。このビデオは、プログラミングチャレンジ第1回、プロチャレ用のヒントです。皆さん、今回のプログラミングチャレンジの課題が、まあ、意外 と,、えーとまあ、簡単な問題で、特にこのアーゴリスムとか、あと、こういうふうな加速化の技術とかは必要はない。なぜかというと、 あの、まあ、共有プログラミングに慣れてない人もいますし、で、なんかそのカティスを使ったことない人もありますので、今週の目的はカティスの使い方になれることと、まあ、プログラミングチャレンジの書き方についてになることです。ですので、今週の、えっ、ー、と、授業が、まあ、こうのアゴリスムとか、こうのデータ構造とかを教えることではなく、あの、まあ、全般的な役に立つ人についてちょっと話したいと思います。 主にこの5つのヒントについてお話しします。問題を読むヒントと、問題のサイズを計算するヒントと、テストケースを書くヒントと、入力出力についてのヒントと、最後は、手伝ってくださいの言い方のヒントです。じゃあ、まず、問題を読むについてをちょっと話したい。 とても強く言いたいのは、プログラミングを始まる前に、まず問題をすべて読んで、問題を理解しているかどうか考えてください。例えば、紙を使って手で入力をやってみることがとても重要です。問題を理解するまでにプログラミングを始めないでください。 なぜかというと、あの、プログラミング始まると何か間違っている理解があったら、後でこれを気づくのはすごく難しくなります。また、毎週8問を出しますが、必ずなんか、えっと、皆さんそれぞれこの問題が簡単とか、この問題が簡単とか、人によって意見が違いますので、一度すべての問題を軽く見て、どの問題から解けたいのか、どの問題がわかりやすいから、 自分で考えてから自分の好きな順番で問題を解きなさいちなみにとほとんどの問題が課題どの課題が英語で書いているので英語で困っている人も多 い, いと思いますが、まあ、最近自動翻訳の技術がすごい発達してきて Google Translate とか DeepR で英語が日本語に自動翻訳は結構いい 結果が出てきますので、それはまずぜひそれを活用してみてください。ただし、あの、たまにそのサイトが間違っていることもありますので、なんかあれおかしいと思ったら、それはなんか手で再確認してください。あと、あと、プログラミングチャレンジの文章がよくなんか何かの話があります。まるさんがこの問題がありました。こういうふうな伝統的な問題を解けた方ですとか。 それを、なんか、問題、なんか問題の話と問題の説明を、と、まずはそれを分けると重要です。問題の話と問題の説明を、えっと、分けるには、キーワードを探すことがいいですね。例えば、マク x i m u m とかミニムルとか、ト o タルとか、コストとか、ナンバーとか、こういうふうなキーワードが出てくると、あ、問題の話が終わって実際の問題の説明が始まったね、とかっていう印になります。 あと、まあ、これは結構いいヒントなと思うと思いますが、問題の文章を読む前に、入力の形の説明と出力の形の説明をまずそれを読んでください。入力と出力の形の説明は絶対話が入ってなくて、ただ本当に説明するだけなので、その入力と出力を読むと、まあ、どの問題なのか、すぐ理解することができます。ですので、まずは入力と出力のセクションをまず読むといいと。 まあ、皆さん、えっとまあ、英語は苦手ってわかると思いますが、コンピュータサイエンスにはなんかあの、たまに英語で読まないといけないことがたくさんありますので、この授業もその練習の一部に頑張ってください。では、えっと、2つ目のヒントが、問題サイズについての注意です。ですね、これはよくあのも、えっと、問題が失敗、なんか 課題が失敗した理由なんですけど、アウゴリズムとかプログラミングの実装で、あの、プログラムがすごい遅くなってて、タイムリミットでエクセルになってしまいます。ですね。入力が大きければ、あと、問題が、プログラムが遅くなる可能性があります。これを、だからちょっと説明するのは2つの例を見せたいと思います。まあ、一つが前のビデオで説明した 3n プラス1問題ですね。あの、まあ、 もう一度繰り返すなんですけど、3n2 プラス1問題の目的が、なんか i と j の間に反復回数が長いことを計算することです。つまり、このアオゴリズムが n に対して反復何回があるのか。例えば22の場合だと、22ぐすなので割りに11、11なので 3n プラス1が34。 で、これを繰り返して繰り返して N になったらアグリスムを停止する。で、22の場合だと反復回数が16ですね。1回で計算するとこれが早い。ですが、たくさん計算してしまうと、あの、まあ、重複に仕としてしまいます。ですね。無駄な計算してしまいます。ですね。i から i イコワル1から j イコワル100万。 で、全部計算すると何回も何回も同じものを繰り返して計算してしまいますので、プログラムが遅くなります。それを避けるために繰り返しのと無駄な計算を先、えっと、減らしたいんですね。例えば、こんな感じか。計算してみるとですね、どれぐらい遅くなると計算するのはとても重要ですね。実際に、あ 大きいですよとか、計算が遅くなるよとかではなく、実際にどれぐらい、えー、と遅くなるのか、手で計算してするのはとても重要です。逆に言うと、無駄にプログラムを最適化すると、それはプログラマーの頭の無駄になります。ですので、あのどのこのアオゴリスムがどれぐらいステップコストがかかるのか、 一度で定義計算してみましょう。例えば、えっ、ー、と、n プラス1の問題か、繰り返しの計算の問題ですね。これを全く無 視, 無, 視、えー、と無視すると、どれぐらい計算コストがかかります。例えば、えっ、ー、と、1から1万の間の、えっ、ー、と、反復回数が長い、一番長い方が260ですね。 2六十なんか毎回同じものを計算、えっと、繰り返してで考えると。これはまぁ、ちょっと単純な計算方なんですけど、そうすると、あと、このプログラムのコストが260万になります。260万ステップですね。まあコンピュータで考えると、そんなに遅くないんですよね。もちろん早くしたいんですが、でもまだ200万ステップが と時間制限が1秒ぐらいであれば全然無理ではないですけど、ただし、もっともっと長くなると、まあ、ちょっ と, あと時間が間に合わないですね。ちょっとヒントになると思うんですが、自分のパソコンで、例えば200万ステップのループを実行して、どれぐらい時間かかるのか、テストしてみてください。ですね。プログラミングチャレンジの時間制限がよく1秒とか2秒とかですので、 自分のプログラムが1秒よりかかる時間だと、一秒より時間がかかると、まあ、えっと、前に合わないって想定してもいいと思います。じゃあ、これを早くするには、まあ、前のビデオでも言ったんですけど、メモリゼーションですよね計。算計算したものの結果をメモリに保存して、もう一度計算すると、計算しなくてメモリからその結果を出してくる。 ですねまあ、1つのメモテーブルのプログラム方法がこれな感じとなります。AN を計算するときに、まず AN がメモリにやるかどうか。その場合だと計算しない。N はテーブルになければ、N を計算します。まあ、あの4回では元メモテーブルについてお話しします。 もう一つの例を挙げると、それは8クイーン問題ですね。8クイーン問題かえっ、ー、と、そのチェステーブルには、8クイーン、えっ、ー、と、8つのクイーンのコマを入れます。で、えっ、ー、と、列と、えっ、ー、と、行、そして、斜めが全部違うんですよね。一つも同じではないもの。これを探すには結構相当大変なんですよね。これは一つの例なんですけど、 で、プログラミングで、まあ単純なプログラミングで書いてみると、それぞれのクイーンで全てのマスを試します。例えば、クイーン1はまず A1 に入って、次に A2 に入って、次は A3。で、えっと、クイーン2も A1、A2、A3、a 7とかですね。これは8乗ループで、それぞれのループが64マスを試す。これどれくらい時間がかかるのか 計算してみると8乗、8乗ループですので、64×64×64。つまり64の8乗。っていうことが、十0の14桁。ロの十四桁くらい。まあ、これはどう考えても遅すぎる。間に合わないですね。じゃもう少し早くしてみましょう。それぞれのクイーンが全てのマスをテストするではなく、まあ、あの、必ず、 えっと、行が変わらないといけないですね。それぞれに行変わらないといけない。ですので、じゃあ、クイーン1は必ず1行目に置く。クイーン2が必ず2行目に置く。クイーン3が必ず3行目に置く。そうすると、また8乗ループなんですけど、それぞれのループが8回だけですね。クイーン1は A から AD ですね。だ、じゃあ、どれぐらい速くなる まあ、8×8×8×8。っていうこと、8乗、八の8乗。これは10と7桁の0。だいぶ下がりました。14桁の0から7桁の0に下がるのは、本当になんか100万の1より小さい。だけど、まだ早い。まだ大きいですよね。多分、計パソコンで数秒がかかるかもしれない。 では、えっと、もう少し減らしましょう。じゃあ、えっと、さっきは行を固定したんですけど、今回は行と、えっと、列を固定する。つまり、それぞれのクイーンが固定した行と列にする。例えば、そうすると、えっと、 行と列を固定してますので、そのクイーンを、えっと、パミーミテーション、置き換えたいだけですよね。ですので、なんか、80ループじゃなくて、えっと、80ループじゃなくて、なんかこういうふうなパミーミテーションを、例えば、最初は、最初のクイーンが A1、次のクイーンは B2、次のクイーンは C3、H1 までですね。次は、GH と H7 を交代する。 で、次はこの3つを交代する。で、それ一つずつすると、このパームテーションの回数が、えっと、8の解除になります。8×7×6×5 ですね。それ全部計算すると、このチョイスの数が4万。4万がね、あの10の4桁。10の7桁の1千分の1ですね。結構早くなります ですので、プログラムのやり方を少し考えを変えると、どんどんどんどん早くなりますので、ぜひ、それを、この、この授業ではそれを考えていきましょう。まあ、まとめると、すべてのコマをテストすると、10の14桁のステップ数ですね。行を固定すると、10の7桁。で、ペーモテーション式にすると、えっと、40万ステップ。 もっと早くできる、実はね。でも、ま、あ40万、えっと、4万、すみません、40万じゃなくて、4万が、もう、あの、1ミリ秒以内で計算できるものじゃないかと思います。で、えっと、じゃあ、計算でどれぐらい、えっと、ノーゴリスンが、どれぐらい早いノーゴリスンが必要なのかですね。ステップ数を考えて、 なんか、アオゴリスムをなんか分析するときに O of n とか N of n 上とかがあるんですけど、どれぐらいが十分早くなのか、これちょっと参考になるテーブル。このテーブルは完璧じゃないですけど、まずはこれを考えると、例えば、えっと、サイズ、入力のサイズは24以内。本当に24以内だと、まあ、ほとんど何でも、なんか、どのアオゴリスムでも使える。ですね。まあ、ファクトリア、解状だけはちょっと遅いかもしれない。 入力サイズが50、500ぐらいだと、あの、O of N2 の、えっと、3乗のアオグリスムがちょっと間に合わない可能性があります。でも2乗と2乗ログ N のアオグリスムはまだ OK です。N がもっと大きくするんですね。N が1万程度だと、まあ、あの、N の2乗のアオグリスムはまだ大丈夫なんですけど、それより遅いアオグリスムが、えっと、ちょっと やばいかなっていう状態になります。n が100万超えると、もうなんか本当に整形のアゴリスムが必要ですよね。O of n のアオゴリスムが必要になります。そういうふうですので、入力のサイズと、この入力に対してアゴリスムはどのぐらいステップがかかるのか、えっと、実装する前に一度ちょっと考えてみてください。考えて、あ、このアゴリスムはダメ だ, だねとか、 で、実装前にそれを分かると重要です。じゃあ、ヒント3に行きます。ヒント3が、えっと、テストケースを書くことです。まあ、もう繰り返しなんですけど、えっと、入力の例が、えっと、ただの例なので、隠し入力もあります。ですね。例えば、3n プラス1問題については、入力例では、i が j より小さいなんですけど、 入力の形のセクションを見ると、この制限がないなので、隠し入力には i が j より大きい場合もあります。その時だと、i と j を逆にしたないといけない。ですね。そういうふうな意地悪テストインプットがたくさんありますので、入力の形のセクションはよく読んでください。どんな意地悪入力があるのかとかですね。入力がマイナス。 ですね。の場合とか。入力は0とか。入力は最大値とかですね。なんかに複数の入力の場合だと、順番がまあごちゃ混ぜになっているとか。で、逆に、なんかその逆順番に出てくる入力もあるとかですね。あと、なんか複数の入力の場合だと、その入力が同じ入力が何回何回も来る。それはね、なんかちゃんと正規化をやってるかどうかをテストするための隠し入力です。 グラフの場合だと、グラフが全部ディスコネクテルとか、グラフが完全グラフとかですね。基下の場合だと、あの、並列の線とか、同じ場所にあるポイントとかですね。角度が0とか、面積が0とか、こういうふうな意地悪あ入力ことがあります。文字列の場合だと、なんか、まあ、すごい長い文字列とか、そして文字列、なんか、 スペースを含む文字列とか、家業が含む文字列とかですね。それはなんか文字列のイジュル入力データのサンプレです。つまり、えっと、入力の形のセクションはよく読んでください。で、それに対してどう対応すればいいのか。まあ、えっと、やり方は一つしかない。自分の入力を書くです。ですね。 例えば、えっ、ー、と、サンプル入力、例の入力を少し値を変わって、まだ正しい回答が来るのかをテストすることは重要です。あと、なんか最大の、なんか値の最大、例えば9、0 0まで行くと、なんか100が入っている値とか、あと入力を、データを書くことが重要です。あとは、まあ前の意地悪、えー、と入力。 を作ることが重要です。それを全部試して、プログラムが変なことをしないかをチェックすることが大事です。あと、僕はこれ結構好きなんですけどラ、ランダムで入力を作るプログラムを書くことです。簡単、ちちち小さいなスクリプトでいろいろなランダム入力を作るスクリプトをすることはとてもおすすめします。まあ、皆さんあの、プログラミングチャレンジじゃなくて、実際の仕事でその入力を作ってプログラムをテストすることはすごい重要な によるえっとえっと、知識ですので、皆さんそれをぜひチェック、えっと、勉強してほしいことなんです。あと、あの、友達が、あ、これちょっと解けないとか、この課題をちょっと解かないとかであるときだと、あの、あ、このテストケースを試してみてくださいとか、このテストケースを解けるのかとか、テストケースをお互いに交換するとこは、すごい、えっと、おすすめします。 ですね、ぜひあの、掲示板で、えっと、有効なテストケースを共有してください。じゃあ、ヒント4。えっと、入力と出力についてですね、えっとまあ。前も言ったんですが、入力を読むのはとても重要です。入力形のセクションを読むのは何をあの気をつけないといけないですね。まず、 どれぐらい入力、なんか、ストップコンディションは何ですかですね。なんか、えっと、複数入力があるときとか、えっと、どの数字が来てるとか、ですね。あとは、えっと、出力の形は何ですかですね。特になんか、フォーティングプレイントプレシジョンは重要なところです。で、前の話はね、なんか、サイズ、インプットのサイズについての話です。じゃあ、あと、入力の形に、この3つのパターンはよくあります。 まず n を読んで、で、次は n クエリが来ます。ですね。それはね、ただなんか n を読んで n のフォロールドをする。で、この、この入力のパターンもあります。なんか、特別なコンディションまで、えっ、ー、と、入力を読み続ける。例えば、えっ、ー、と、n が0が来るまでには、ずっと読む。この最初のパターンが、えっ、ー、と、どれぐらいサイズがわかるとわかるんですけど、 次のパこの、このパターンだとファイルがずっと続くことがありますので、あの、入力バッファーを書くときにこれを気をつけてください。バグの元になります。で、最後のパターン、もう少し不思議なパターンなんですけど、ちゃんとストップの印がなくて、入力が来ないまでに読み込んでください。まあ、つまり、えっと、エンドオフファイルの印が来るまでに読み続けてください。 例えば C++ でそうすると、この Y をループで読み込みます。A と B が読んで、あの、Y を sinAB。これあまりなんか、見たことない人がいると思いますが、A と B が、ファイルが終わった場合だと、これはフォースに返しますので、それで問題、えっと、プログラムは停止することができます。まあ、ちゃんと入力をきて、どの入力の形が出てるのかを気をつけてください。 あと、入力につい出力についても気をつけないといけない。あの、ジャージがプログラムなので、少し出力が間違っても、えっと、ロングアンサー判定してます。例えば、気をつけないといけないのは、デバーグ用の出力を必ず、えっと、提出前に、えっと、消しましょう。ですね。あと、なんか、大文字と小文字の違い、気をつけてくださいですね。 英語、英単語を出力しないといけないだと、singular と plural コ one second に対する two seconds っていうことは気をつけてください。あと、なんか、あの、ケース1とかケース2とかで、なんか、ケースを書かないといけない場合だと、そのケースが1から始まるか0から始まるか気をつけてください。で、これはよくあるのは、えっと、その、なんか、フローティング、フロートが出力するときに何桁を出力すべきなのか。 それを見てください。で、えっ、ー、と、丸めが上丸めとか下丸めとかで、どっちがするべきなのか、出力に読んでください。じゃあ、最後になりますが、えっ、ー、と、なんか困った時の、えー、と質問の聞き方ですね。まあ、たまにあるのは、この問題解けませんでした、ヒントくださいとか飲めるが来るんですね。 僕はヒントをあげるのは全然嫌じゃないんですけど、逆に、その、あと、教員の、えっと、仕事の一部なんですが、えっと、問題を解けない、質問をし、えっと、ヒントくださいとかで言えば、僕はどのヒントをあげればいいのかわからないです。ですので、メールで、えっと、問題について質問するときに、まず、えっと、コードを送ってください。ですね。このコードを試しました。とか。こうすると、コードを読んで、あ この学生をこう考えてるよねとかで分かるのでヒントを上げやすくなります。ちなみにコード来るときにたまになんか謎なんですけどコードのファンじゃなくてコードのスクリーンショットを来る人がいます。それをしなくてプログラムを送ってくださいですね。あともっとコードだけじゃなくてコードを書くときに何を考えたかをこの問題を解くためにこれを書いてみましたとかそれを書くとコードを読むことが 簡単になりますで、もう、も, うなんかもっと有効なヒントをあげることができます。あ、この考え方はここが間違ってるよとかでいうことができます。で、えっ、ー、と、今までテストした入力を作っておく、えー、ってください。それを送らないと、あのじゃあ、この入力はどうですかとか、この入力とかどうですかとかでヒントをすることはできないですね。で、あの、入力もなんか、この考え方でこの入力をえと作りました。 この4つを含むと、まずこの4つを作るときに自分がどこが間違っているか気づくかもしれない。でも気づかなくても、こちらでもなんかもう少し有効なヒントをあげることができますので、ぜひあの質問を聞くときにこの4つを入れてください。まあ、えっ、ー、と、じゃ今回のビデオはここまでです。 で、これから、えっ、ー、と問題プログラプロ、問題を読んで、えっ、ー、と、プログラムを書いて楽しんできてください。で、えっ、ー、と、ま、えっ、ー、と、カティスでは誰が先を、どの問題先を解けたのか書いてますので、まあ、お互いになんか学生同士に、えっ、ー、と、競わってください。はい、えっ、ー、と、今週のプログラミング入門のビデオはこれで終わりです。皆さん、ありがとうございました。